この状態で撮影を開始して 1.5 秒後ぐらいにライトを消しますじゃあちょっとやってみます GoPro 写真12消しますえー撮った写真を見てみましょうはいということでこれ撮った写真ですねこんな感じでございます GoPro 写真どうも皆さんこんにちは家です今回ですけれどもタイトルに書いてある通りこちら リリ GoPro だけで星空写真を撮影する方法これを解説していきたいと思いますこの動画のサムネイルも星空写真だったと思うんですけれどもその写真もこの GoProHero7 で撮影しましたで今これお見せしている写真これも全てこの GoProHero7 で撮りましたタイトルサムネイルどっちかに書いてると思うんですけども 特別な機材等々は使っておりませんマジでこの GoPro だけで撮影した星空写真でございます星空撮影っていうとなんかものすごく難しいんじゃないかなって皆さん思われてると思うんですけども全然全然あの設定さえちゃんとすればめちゃくちゃ簡単なので今回はその設定方法とかあとはですねちょっとしたテクニックとかもお伝えできたらなと思っておりますちなみに今回使ってるのは GoProHero7 なんですけれども GoPro5678 どれでもできるんでぜひ参考にしてみてくださいということでさ すぐやってみましょうはいということですね、えー、今回の撮影スポットはこんな感じになっておりますてね、えー、暗すぎて何も見えないと思うんですけれども、えー、ここはですね海水浴場でございますあそこに、えー、橋がかかってますねでこっちは海なんですけれど も, も真っ暗で多分何も見えないと思います でこっち側はね、ちょっと陸とかトイレとかあってっていう感じのところでございます。え今日はですねえ、月が出てるんで、星空としてはえコンディションは良くないところなんですけれども、えこの本当にこの GoPro だけでえ星空を撮影していきたいと思います。ってことですね、設定方法ですね。今回は星空の写真なので、写真モード、写真の夜間を選びます。 はいこれでですね、写真を夜の写真を撮るモードになりました。でですね、この下のところに30秒とか広角とかあると思うんですけれども、この30秒は30秒で OK ですね。今回はですね、この設定というところは、シャッタースピード、シャッターというところと、この ISO というところだけをいじくります。それ以外はいじくりません。シャッタースピードは30にしてください。で、この ISO というところを、とりあえずは今回800からスカスタートしましょう。 最小を800、最大を800にするとまあ、自動的に800になるんで今回はとりあえず800でスタートしてみたいと思いますではですねこの設定しましたこの状況でこうやってちょっとね画角を決めて今回はちょっとここに置いてみますここですねここにこうやって GoPro 置いてみますではですね照明とかを真っ暗にしてここに光ってるところに GoPro があります早速じゃあシャッターを押しますポチッとなはい、えー 今3秒間のタイマーがなってます。3秒間のタイマーがなった後、シャッターが切れます。30秒間の撮影なんですけれども、こんな感じでカウントダウンが始まります。今15ですね。30秒経つと、30秒で1枚の写真を撮るみたいな感じです。この間、光を取り込んでるんで、動かしたりしては絶対にダメです。ということで、ちょっと30秒、あと5秒くらい待ちたいと思います。はい。ということでピ、PPP ピピって言いましたね。これで1枚撮影し終わりました。じゃあ、今回この撮影した写真を見てみましょう。 はいってことでですね、えー、撮影した写真こんな感じでございます。でィデ、えー、皆さんには、えー、っとこの生データをお見せしてると思うんですけれども、どうですか、えー、この動画上ではこんなに真っ暗なんですけれども、30秒間のシャッタースピードで写真を撮るとこんなに明るく写ります。そうですね、えー、こう今海水浴場なんですけれども、えー、水は引いてますし、なんとですね、えー、僕たちの目の前には、えー、無人島があったんですね。 こうやって写真で見ると見えないところが見えてくる感じですね。で、この右上のとことかね、大きな星があったりとかして、夜の写真っていうのはこう面白いですね。っていう感じでですね、GoPro だけでもこんな感じで星空の写真を楽しむことができます。ただですね、これ、価格がちょっと上手くないと思うんですよね。星空の写真なんで、もうちょっと上に向けたいと。そんな時はですね、GoPro を三脚に立てて、もうちょっと上の方に向けるとか、まあね、こういった階段でもいいんですけど、なんかこう、何かに立てかけてね、上を向けたりとか、まあ、いずれにせよ三脚はですね、 必ずあった方が、まあ、特別なあの器具は必要ないって最初に言っちゃったんですけれども、まあ、三脚ぐらいはね100均で売ってるんで、えー、買っていただきたいと思います。ってことですねこれからはちょっと三脚を使って。 画角とかを調整してまたちょっと撮ってみたいと思います。そして自分を入れてね、自分の人を入れた状態でもちょっと撮ってみたいと思います。ということでですね、今回ちょっとアタッチメントを忘れてしまったので変な固定の方法になってるんですけども、こんな感じで三脚に取り付けて上の方にね、今向いてますけども、レンズがこんな感じで撮影してみたいと思います。はい、ということで皆さん、ほぼ真っ暗で何も見えないと思うんですけども、モニターの明かりの下に GoPro があります。今 GoPro から10メートルぐらい離れてるんですけども、この状態で Wi-Fi で スマホと GoPro 接続してシャッターを切ってみたいと思いますそれと僕が入った状態でシャッターを切ることができます で は, やってみますはいどうでしょうか<笑>ちっちゃくねオレンジ色の僕が写ってると思うんですけどもこんな感じで僕自身が写ることができますその時ですね僕は一歩も動いちゃダメで30秒間動いちゃダメなので注意してください今日はですねちょっと月が出ててですねあんまり状況が良くないんですけれどももっとえっと暗い場所に行ってまた写真の撮り方違う写真の撮り方を解説したいと思います はいってことですね。GoPro はこんな感じで設定しております。えー、あちら側は海ですね。もう本当にマジで何も見えない、えー。今ライトをね、1個、2個、3個耐いてますけれども、えー、ライトが3個あって、えー、このぐらい見 え, る見えるようになっております。ってことですね。えー、この、えー、さっきのシャッタースピル30秒、えー、IS を800で、またここでちょっと写真を撮ってみたいと思います。じゃあちょっとライトを消しましょうか。 はい。ということですね、2つ目のポイントはですね、本当に明かりがなくて、星空が映る入り江みたいな感じになっているスポットでございます。今のところ僕が説明したこの GoPro の写真の撮り方っていうのは、本当 GoPro だけ、まあ、三脚は使いましたけれども、GoPro だけを使った感じなんですけれども、これからはちょっとしたテクニックを使いたいと思います。えっとですね、えーまあ、光があると、ちょっとまた違った感じになってくるので、ちょっとね、えー、説明するよりも多分見た方が早いと思うので、 えー、ちょっと、えー、ご覧くださいこういうこところです、ね、次に皆さんに、えー、お教えするテクニックはこのライトを使ったテクニックでございますこれですね普通の、あのー、普通のライトです普通のもうライトなんですけれどもこれを持ってこれ天にこうやって刺すじゃないですかね手に刺した状態で撮影すると、えー、撮れる写真があるのでそれを撮ってみたいと思います、えー、今、ですね、えー、このカメラ皆さんが見ているこのカメラで映るようにライトをたくさん、えー、焚いてるんですけれども 本当はライトはゼロ個です。それを想定した上でご覧ください。繰り返しますけれども、本当はこの電気ついていないです。電気はこれだけです。これだけで撮影するとこのようになります。ではちょっと撮影の方法をご覧ください。ライトを持った状態で立ちます。立って天にこうやってかざします。かざした状態でゴープロ写真って言います。はい、今ピって言ったんですけれども。 今シャッターが消えてる状態ですこの状態で30秒待ちますこういうところですね今ライトを使って点に差した状態で写真を撮ったんですけどもめっちゃすごくないですか マジでこれ使ったの GoPro だけですよ GoPro とこのライトこのライトもね別に100均のライトとかでもいいんで、えー、もうこれだけで簡単にこんなちょっとおしゃれな、えー、写真を撮ることができます、えー、特別な機材とか特別な、えー、知識とかもいらず、えー、シャッタースピード30秒にして ISO 800で固定してで暗い、えー、星が綺麗な場所に行けばこんな簡単に、えー、こんな写真が撮ることができるんで、えー、皆さんもぜひ参考にしてみてくださいほ い, いとこですね次は、えー、この iPhone 11のこのライト今もうついてますけどこのライトを使いたい と思います、えー、何度も言いますけれども、今、皆さんがこのカメラで見えるようにライトを焚いてます、この光ですね、ここにある光を焚いてるんですけど、えー、撮影するときはこの光は消してください、今はこのカメラで見えやすいようにライトを焚いてるだけです、ではちょっと早速やってみましょう、はいとこですね皆さんが見ているこのライト、これは iPhone のライトです、えー、簡単に人差し指で今、こうやって、こうやってですね、 えー、こんなうやっ て, こ, うやってこの状態で持ちますで簡単に、えー、消したりつけたりできる状態にしておきます、えー、自分にこうやって、えー、頭の上にライトを持ってきて自分にライトが当たるようにしておきますこの状態で撮影を開始して1秒後に、まあ、1.5 秒後ぐらいかな 1.5 秒後ぐらいにライトを消しますじゃあちょっとやってみます GoPro 写真1に消します 消した後28秒間このままじーっと待ちますはいということでね30秒経ちました、えー、撮った写真を見てみましょうはいということでこれ撮った写真ですねこんな感じでございます、えー、ちょっとね明るすぎて元気玉みたいになってますけれども、えー、まあ、ちょっとクールな感じ<笑>だけちょっとなんかマジシャンみたいな雰囲気が出てるかなと思います こんな感じですね。え、暗すぎるときは逆にちょっと光を1秒間照らしたりとかすることによって、なんかちょっとおしゃれな雰囲気になったりするんで、えー、まあ、えー、暗いときは逆にスマホの光とか、まあ、0 0均のライトとか何でもいいんで、光をね、ちょっとだけ、30秒とかダメですよ。明るすぎるんで。ちなみにライトを焚いた状態で30秒撮影すると、もうこんな感じで、あの、白飛びしちゃって、全然何が、何だかわかんなくなるんで、えー、光は、本当1秒とか2秒とか当てるのはね、っていう。 こ感じでやると、えー、GoPro でもこんなクールな写真を撮ることができます今回はです、ね、この GoPro で星空、えー、撮影をするにあたってめちゃくちゃおすすめな商品がありますそれがこちらですね、で, でん、えー、これライトなんですけれどもこれですね、リモコンが付属しています、こんな感じで。 こんな感じでね、リモコンを押すと、つ、えー、けたり消したりすることができます。このライトはですね、キャンプメーカーの u j a c クさんから発売されてるんですけども、めちゃくちゃ明るいですし、こういったリモコンがついてるんで、こういった星空撮影とかにめちゃくちゃ向いてます。さっき1秒間だけライトを照らすとめちゃくちゃいいよって言ったんですけども、じゃあこれで1秒間照らして、あとは消すだけっていうのをちょっとやってみたいと思います。じゃあえー、こんな感じで、えー、腕を伸ばした状態で、左手にリモコンを持って、 えー、写真を撮り始めて1秒後にライトを消したいと思います、まあ、1秒か2秒ぐらいかな行きます GoPro、うん、写真はい消しましたこの状態で30秒また待ちますはいということでいかがだったでしょうかこんな感じで光をコントロールすることで、えー、自分と星空を映したりすることができます 今まで皆さん、えー、疑問に思ったことありませんかなんで星空も映って、自分、えー、人間も映ってるのか、えー、近くの被写体も、えー、映ってるのかって疑問に思ったと思うんですけれども、こんな感じで光が当たる量をコントロールすることによって、1秒間だけ自分に光を当てて、えー、1秒間だけこう自分の光を入れて、えー、30秒間は後ろの光を取り込むみたいな感じで、もう光の量をコントロールすることによって、こんな感じの写真を撮ることができます。えー、この写真はですね、ージャックさんのこのリモコン付きライトを使用したんですけども、まあキャンプ中 とかかね使う分ににもも全然いいいでですすすすした写真を撮る人ななんめ、えー、めちゃくちゃゃくおすすめなライトでございますこの動画は別にライトの紹介ってわけじゃないんですけれども、えー、星空撮影とめちゃくちゃ相性がいいんでこのライトの購入先は概要欄の方に貼ってるんで、えー、気になった方はチェックしてみてください、えー、ということですね、えー、現在、えー、時刻はですね、えー、2時半深夜2時半なんですけどもマジで寒いんでちょっともう何枚か、えー、写真を撮ったらちょっと帰りたいと思いますやっぱね僕が一番好きなのは、えー、こういったライトで天に刺す光の、えー、写真が一番 好きなんで何枚か撮って帰りたいと思います。撮り方は一緒でシャッタースピードを30秒にして ISO を800に固定、そして GoPro 写真っていうだけで OK です。ということですね。もう何枚か写真を撮ってちょっと早く帰りたいと思います。